ジュニアファイナル最後に踊っていただくのはエゼックキッズの皆さんです平均年齢10歳あふれる笑顔と飛び出す元気をもっと落とし24名力を合わせ練習してきました鳴子に加え大センスフラッグパーランク等の主婦を使ったパワフルでアクロバティックな演武に注目してください それでは踊っていただきましょう、エジェックキッズの皆さんです。どう ぞ, どうぞ 太平洋の荒波を越えてここに集いしエジェク・キッズ光をまといただいま参上。